ちょっとあのところどころですね、ちょっと当てはまるから出てきますが、まあ、基本的に水を使たというところでは、こう水をかけて洗いった放水、握手を当てるというふう番見えていた洗いた洗うがいだと思います。 まあ、シュワラスター流の戦車の手順としては、まずボディーではなくて、足回りからどんどいましょうという話をさせていただきいとます、あ。当然ねあの、前後していただい て, いても結構ではあるんですけど、はい、基本的ということで、ねあの、足回りから洗っています、まあ。理由としてはですね、まあ、ボディーよりも一番こう、足回り、まあ、特にあの、会社な発想なんですけども、ブレーキダストというか、ね、鉄粉がですね、こびりついてしまって、汚れがもうものすごく強い まあ、このーというのはなのでボディを全部きれいにね並んで仕上げて結構でかいとになるんですけど、まあそのあとに足回りといいますとどうしてもおさがあるかったでするとかまだ近いでいいとか、まあ、そういった方はほとんどですなのであの足回りからあり回かれましょうか<笑>というのがちょっとしましたけど<笑>一応流れとしておすすをさせていただきます。あい あのいわゆるこうタイヤにはめ込んであるアルミホイルというかあるものとあとここちょっとないかなオイルキャップというねパコッとはめるタイプの2種類ありますし、まあ、はめるタイプに関してはあの基本的に後でボディ洗いますけどシャンプーとかスモーツとかで洗っていただければ結構いいわけですけどもこの特にアルミホイールですね非常にあのンパターかったり洗いにくかったりあの届かないのところ非常にございますのでまずはこういったですね イール専用なのクリークイーヒーで洗剤があるんですけどホイールはホイールあとでできていますけどもいわゆる鉄粉だとかあとはこう、道路からね跳ね上げた油分だとか、まあ、そういったですねコーヒーの塗装よりも非常に汚れっていうのはつきますので、ねまあ、それで専用の洗剤というものうあるんですけど、まあ、メーカーによってはですね洗うだけではなくてコーティングがかかるだとか あとはですね、先ほど言った鉄粉にですね、あの反応して紫色になってくる溶岩で溶かすとか化学反応を起こすとか、グリーンクリーナー出てますなので、まあ、これが一概に、ね、これを使ってくださいというわけではないんですけど、まあ、基本的に洗うだけという部分で今日はですけいううこちらに、ね、かけていただきます。 いいいたたただきたいな、これ触って冒頭、まあ、でも言いましたけれどもあのボディーとかホイールが熱いとですねあのクリーナーだとかかけてしっかり乾いてしまったり蒸発してしまったり洗車が前に進みやすくなっちゃうのでまず冷めていることを確認してくだすいあとは水をかけることによってですね当然汚れが落ちやすくなるということとあとはあらかじめですねほこりや鉄砲っていうのは少し落とすことができますのでまずはこのように水をかけて冷るをるからてく やはり洗っちゃいましたけど、だいたいですね、3分から5分くらい置いていただいてからの方があの汚れが浮き上がってきますよね。まあ、少し時間を置いてからこのようなスポーツとかを使ってね、家にちょっと洗っていただければいいと思います。結構ね、これあのさっきも言いましたけど、1本1本やってきますので、あのホイールの形状にもよるやるもやるんですけども、結構重労働になります。で、立ったり座ったりでスクワット状態になりますので。 結結構構やるんだけなのであの汚れが一番ひどいところなので、まあ、こちらの方は便利に洗っていただければと思いますでこういった風にに、ね、洗ってるんですがあの、まあ、こういったまだ比較的です、ね、洗いやすいホイールはいいんですけれども中にはですねメッシュ形状のものだとかあの目の細かいものあとはですね洗いにくい部分ってあるんですね そういっぱいの場合はです、ね、ちょっとシュワナスターで発売していないんですけれども、こういったあのホームセンターとかネットワークで売ってます、長い絵の馬ま毛とかむだ絵のこういうブラッシュをちょっとこういうのをか用意していただいて、特にですね、表面は比較的洗いやすいんですが、奥ですね、この奥を洗わない方、結構いらっしゃいます、まあ、当然あの表面と同じようにですね、電動だとか汚れがついてますので、ね、こういったあの長い絵のものを一つ用意していただいて。 だですね、このタイヤごと外しちゃってですね全部着々してタイヤ外して全部洗った方も当然中にはいらっしゃるんですけどもすぐやるのは大変なのでこういった長いものあとはあのメッシュタイプ昔よく流行りましたけど b b s とかですね、そういったメッシュタイプですとなかなかこういったものですと払えませんのでよく試験管だとかねあの払うようなブラシをホームセンターで買ってきていてだいて、ちょっと、ね。 あとはですね、ちょっと他のメーカーさんですけどこういったね、あのー、硬そうに見えるですねや柔らかいですけど、ねまあ、こういった毛の部分だとか、まあ、こういったものを入れるとかですね、まあ、こういったもので雑踏、うんえーねね、の部なんかねなりやすいこととかういうのも結構出てるとますこういった感じです、ね、それとかですね、まあ、こういったあの比較的優しいですけどこういったブラシ系あとはですねよく聞かれるのが ががひどどいいい場合どううすするのっていう声が多いんですね、まあ、そういった場合はですね後でボディの鉄粉取り出てくるんですけどこういった粘土クリーナーっていあります、まあ、こういった粘土クリーナーをですねちぎっていただいて、えー、水を流しながらこってだく、まあ、そういったねことをするだけでもこういったこびりついた鉄粉だとか若干焼きついちゃったものって結構取れますちょっと時間はかかりますけどね念入りにこのようにあの水を使ってこすっていただくと。 比較的黒ずんだテンプンだとかブレーキ出すとか取ることができますこんな感じですね結構つきます、ね、まあ、これ水使わないとね、傷がついてしまいますので水を使ってこうレイリングを少し少しずつするとあまり近れれちゃうと傷がつきますの、ね、でこういった感じで時間をかけていただくと比較的こういった基板でのものよくよこういったもの あとはですね、こういったカオシマイスターのユーザーさんから聞いたんですけど、まあ、こういったウエズマイクロファイバーとかでもいいんですけども、まあ、こういったものをですね指のこうねブラシではなかなか力が入らないこう指につけて直接洗って結構ねこれでも取れるそうですなのでブラシでですねなかなか入らないだとかこれが取りにくい時に直接ウエスにつけて指でこすってみてください 比較的汚れがひどいい場合はこういったもので取れます。でも大体ですねもう1年2年放置して何にもやってなかったとこれやってもなかなか取れないんですね、まあ、そういった方はもう腹技になっちゃいますけどトイレの洗剤をかけちゃったりだとか、まあ、ちょっと推奨はしませんけれどもね、まあ、そういったサンポールみたいなサンをかけちゃうって方も中にはいらっしゃるんですけど。 あまりにもひどい場合はですねちょっと今日私のやってる部分がちょっとなかなか落としきれないものもありますので、まあ、そういったあの荒技を使わずにですね業者さんに頼むっていうのが一番ベストだと思いますなので、まあ、そのようにですねこびりついて汚れが取れる前にこのように処理をしていただくことをお勧めいたします ま推、あ、奨のですね、洗う期間というのは特にないんですけども汚れたら洗っていただきたいんですけれども大体1ヶ月にいっぺんは最低、洗っていただければベストだと思いますなかなかねちょっと私もあの言ってるんですけどもね1ヶ月 毎, 週毎月毎月あのホイール洗うというのはなかなかコクではあるんですけども こ, こだわった方はこのようにちょっと念入りに洗っていただければいいと思いますあとはですねここにブレーキキャリバーというですねあのブレーキをこうつまむ部分 あのブレーキング あ, のあるんですけども、ここがどうしてもこうなすとかあの入りませんので若干ですねあの、まあ、4本洗って、えー、前に出していただいてあの汚れの部分をまた出していただいてあの洗っていただくような形になりますなので1本やって動かすんじゃなくて4本洗って最後にもう1回ずらして洗 う, とう、まあ、そちらの方がねあの順調的にあの。 いいいと思いますので、まあそういったブレーキキャリパー特に四輪ディスクなんかの車っていうのは洗えない部分って出てきますのでちょっと時間はかかりますけれどもねちょっとずらして洗っていただければいいと思いますはいちょっとねあの話が長くなっちゃいましたけどもまあさらですねこのように洗っていただいたら水で流しますちょっとその前に、えー、タイヤですねタイヤを洗わなきゃいけなかったですね タイヤを洗うにはです、ねえーまあ、カーシャンプー、まあ、こちらのホイールクリーナーかけた方もいらっしゃるんですけども一応ですね基本的にはこういったあのボディー洗い用のノーマルカーシャンプーというのを使っていただければいいと思います、まあ、こちらをですね水で薄めていただいてもいいですし、まあ、こういったあの市販で出てます、まあ、だいたいあのこちらホームセンターとかカーショップで売っているタイヤ用の専用のブラシになりますあとはこういったですねこれもそうですね まあこういったあのタイヤ専用のブラシって出ておりますあとはですね、まあこれ何百円もするんですけどそこまでお金かけたくないよって方はですね百均なんかでも売ってる紙の子対しも十分ですよね、まあ、こういったのスポンジで洗うんではなくてブラシでこのように洗っていただければいいと思いますまあねなかなかあのー スポンジででで洗うだけではですね、このタイヤの汚れあの、放置しとくだけで茶色くなっちゃうんですけどねブレーキダススのこびりつきもそうですけども結構頑固なのでブラシが一つ用になってきますので1個用意していただければいいと思います、まあ、こういったもので洗らっていただいちょっとこれだけね覚えといていただければいいと思いますはいちょっと時間がないんでね雨が降る前に一気にやっちゃいますね このようにコイルとタイヤが洗いましたら速やかに洗い、水溜らし